レッカーズヤード来ました。ここから回そうか。やばい馬ビリーかも。破滅あるね。これは3日で。ビリーがこっち来たね。 で他に仲間がいたのか半分すぎる前に助けたい逃げろエース瀕死の子も助けたいけどいけるかなエースそれはまずいんじゃない 大ピンチえ、これ無理だようわミスった間に合わない 逃げてくれ寝不よく頑張ってくれたねなんとか立て直せた板のところに誰もいなくてよかった助けてくれたね 破滅残ってるし発電機まだ5台だし早く回さなきゃちょっと早めに救助して逃げてもらうか、うん、エース逃げて。 スキルチェック苦手すぎるそろそろ助けに行かなきゃこれ救助できるか系統トを即救助するしかないうわーやっちゃった ネグの嫌はなかったごめんーエースありがとうダメだ 猶予切れちゃってたごめんまだ回復進んでないよレース助けてくれーありがとう 今のうちだこのビリーなら早い方が逃げれる僕は発電機だ戻ってきた うわ飛べばよかった板に届かずラストチャンスありがとう どの方に行ったのかとりあえず一つはつけなきゃアロッカーでやられちゃったかハッチ逃げしかないなーやっと一つバレちゃった こんなところにあったの。 磯を も, もう勘弁してください頑張ったけどダメだったなー最後の希望ハッチ出てきてくれーうわ、さっきいた場所に。 途中でメグを助けれてたらもう少し行けたかもしれないわ次こそはみんなで